制御理論の説明をまとめた動画ですそれではモデリングについて説明をしますある制御対象が与えられたときそれに入力を印加するとそれに対して出力が得られますまた別の入力を印加するとそれに対応した別の出力が得られますこのような入出力の関係を数学モデルとして表すことをモデリングというふうに言います 数学モデルの種類としては、制御工学においては伝達関数や状態方程式などが挙げられます。また、これらの求め方ですが、一つは物理法則から求めるという方法があります。また、システム動定というパラメータを入出力関係から求める方法によっても、モデリングがなされています。それでは、伝達関数について説明をしていきます。 この G というのが、例えば制御対象やシステムの伝達関数を表すものであり、S の多項式の形で分子と分母がそれぞれ書かれています。これをマトラボによって記述する場合は、例えば M が5で N が7の場合は、このような記述になります。この時、この GS において N と M の代償関係は N 代なりイコール M となっており、 n, m ともに自然数であるのがまあ一般的な形になっています。そして、この時 n イコール m の場合を総プロパーなシステム。n が m より大きい場合を厳密にプロパーなシステムというふうに言います。n イコール m の場合は直達成分を持つ、直達項を持つというふうに言われます。そして、この分母多項式の根の実部が全て負であれば制御対象が全期安定であることがえと知られています。 この曲を調べるためには、ポールという関数を使います。それでは、状態方程式について説明します。制御対象をモデル化する一つの方法として、状態方程式による表現があります。状態方程式では、状態ベクトルと呼ばれる縦長のベクトルを用います。このベクトルの要素数は、次数と呼ばれています。制御入力は U、制御出力を Y とし、それぞれ時間の関数として表します。 状態方程式はこのような形で表されていて、A、B、C はそれぞれ一入力、一出力の場合には N 字の正方行列、N 字の縦ベクトル、N 字の横ベクトルとなり、こちらは左辺が X の時間微分、右辺に AX プラス BU が現れる、そういう方式になっています。制御系の安定性について説明したいと思います。 制御権の安定性は状態方程式か伝達関数でそれぞれ見方が変わってきます。まず、このように状態方程式で表現された場合は、この営業列の固有値の実部が全て負であることが制御対象が全均安定であるための必要十分条件になります。仮にこの中の固有値が一つでも正の値になっている場合には状態は発散することになります。次に伝達関数を見ます。伝達関数では、 分母多項式を考え、これイコールゼロとなるような式を考えます。それを満たすような S の解ですが、それの実部が全て負であれば、制御対象である伝達関数は安定になります。これが全期安定になるための必要十分条件になります。そして、これらの条件はマトラボの関数で簡単に書くことができ、例えば状態方程式の場合は、えっと、英語の A というふうに書けばいいですし、 このマトラボの関数において、この伝達関数が TF という関数で伝達関数を記述した場合は、ポールの G という形で表現することができますで。その実部が全て負であれば、K が安定になるというふうに言えます。それでは、連続時間システムの離散化について説明します。制御系を連続時間系の枠組みで構成し、コントラーを設計した場合、それに対して、 実装するときには、離散時間系で扱う必要があるといったケースがあります。そのような場合には、連続時間システムを離散時間システムとして変換する必要があります。例えば、状態方程式として、このように連続時間の状態方程式が与えられた場合、これに対して離散時間の表現は、このような形になります。ここで、連続時間の状態方程式から離散時間の状態方程式への変換は、 例えば、連続時間の状態方程式の解の構造から離散時間計に直したときに入力が0時ホールドされるという過程でサンプル点上ではこの両者で一致するような離散化が可能となります。また、この x ドットの部分を単位時間あたりの状態の現在値から未来の値までの差分というふうに捉えてやるとそこから 連続時間の微分方程式に基づいて、離散時間の状態方程式へ変換するという変換が可能になります。また、伝達関数表現におきましても変換を行うことができ、伝達関数表現では、Z というシフトオペレーターというパラメータを使って、離散時間の伝達関数が表現されています。この連続時間の伝達関数から離散時間の伝達関数への変換においては、この S に、総一時変換というものを施すことによって、簡単に伝達関数表現を求めることができます。それでは、離散時間システムの安定性について紹介をしたいと思います。離散時間システムは、例えば状態方程式ではこのような表現に、伝達関数ではこのような形の表現になります。そして、これに対して安定性として3種類紹介します。まず、 こちらの営業列の固有値は制御系の局になりますが、これが全て単位円内に入ることが、この離散時間システムが全勤安定となるための必要十分条件となります。連続時間では左半平面に局が配置される、全ての局が配置されるという条件だったのが、離散時間では単位円内という形になります。また、 別のアプローチとして、離散時間のリアプノフ方程式が知られており、このような方程式で考え、P が制定かつ Q が純制定の形になるような条件を満たす場合に安定性が成り立ちます。一方、伝達関数表現におきましては、ジュリーの安定判別法が知られています。これは、ラウスフルビッツの安定性判別法の離散版と言えます。 それでは、非線形システムの線形化について説明します。線形システムは状態方程式表現でこのように書かれ、非線形システムは一般にこのように書かれます。この時、線形システムに対しては、解析や設計など様々な手法が、 研究されていて、えっ、ー、と、設計の様々な、えっ、ー、と、理論が適用可能です。それに対して、線形システムと比べて、えー、非線形システムの場合は解析や設計が困難なことが多い、といったことから、線形化を行い、その線形化されたシステムに対して、うまくいくような制御機を設計する。で、それを非線形の制御対象に適用する、といったアプローチが一つあります。そして、そのような線形化の一例として、 禁似線形化が挙げられます。禁似線形化では、ここにある fxu というこの項を禁似します。具体的には、例えばテーラー展開を行った場合、定数項と x の一時の項、u の一時の項といった形で出てきます。そのような形で与えてあると、ax プラス bu として線形システムの枠組みで扱うことができます。この禁似を行う際には、動作点の周りで、 線形化を行う必要があります。それでは、非線形システムの線形化について説明します。ここでは、線形化の第2回目として、フィードバック線形化について説明します。ここでは、この非線形システムが状態数1の1時のシステムとして与えられている場合を考えます。この時、入力 U として、このように、 線形のフィードバックを施し、この新たな入力 V というものを用いて、このような形でフィードバックしてやります。そうしてやると、この入力を印加されたシステムは X、X. イコール V という形で書くことができ、これは線形システムの一種となります。 このような形で状態、非線形のフィードバックを施すことによって線形化するものをフィードバック線形化や厳密な線形化、出力ゼロ化などというふうに呼んでいます。ここでは状態が1のケースを説明しましたが、状態が工事の場合にも設計論がいろいろ展開されています。 外乱や誤差に強くする保証器の第1回目として外乱オブザーバーについて説明します。制御系が与えられたとき、制御対象の代わりに制御対象を保証するこのような構造を考え、この保証されたシステムを制御対象の代わりに利用するといった手法が取られます。これによって外乱や誤差に強く、えー、と制御系を構成することができます。その一つとして外乱オブザーバーが挙げられます。外乱オブザーバーでは 保証の構造をこの形にしています。ここでこの P を通った出力 Y を持ち、用いてそれを制御対象のモデルの逆システムに印加します。それによってここから出てくる信号としては理想的には入力 U と外覧 D の影響が現れます。それと入力 U を差し引きしフィルターを通してフィードバックする。そのような構造をしています。このため外覧の影響を このフィードバックによって抑制するということが可能になります。このフィルター D としては、基本的にはオールパスフィルター、もしくは定域通過フィルター、高周波遮断フィルターのような、ほとんどの周波数で、1で、原因が1で、位相が、の遅れがないようなものを設定するというのが有効になります。 外乱や誤差に強くする保証機の第2回目として、モデル誤差抑制保証器について説明します。制御系がこのように与えられたとき、制御対象を制御する代わりに、このような制御対象とそれを保証するための保証器から構成される、このような P ダッシュを考え、それを制御対象の代わりに利用するといったことで、外乱や モデル化誤差に強くする制御系を構成することができます。その一つとして、モデル誤差抑制保証器が挙げられます。この保証器では、制御対象とそれを 数理的に模擬したモデル P を用いることによって、この信号の差し引きをフィードバックするという構造になっています。そして基本的にはこの保証器 D は外乱オブザーバーの場合とは異なり、配弦のフィードバックを施す。この D は配弦の保証器にすることが理想として挙げられます。 この時、この入力から出力までの伝達関数と入力からモデルの出力までの伝達関数の差を表現した時、分母にこの影響が大きく現れることから、配言にすると誤差の影響を小さくできるというのも理論的に見ることができます。これによって制御系の構造的な意味でのロバスト化を実現することができます。それでは、情報的不確かさについて説明をします。 このシステムの表現はロバスト制御で使われる表現になっています。P が制御対象の交渉値、ノミナルモデルであり、W は安定な伝達関数、デルタが大きさが誘拐で安定な伝達関数となります。そしてこのデルタは こ, こちらの大きさが2位の周波数で1以下という条件を満たす2位のものを表現しています。 そしてこの不確かさの大きさを表現するために重み W というのを用いており、これの形状によって制御対象がどれぐらい不確かな可能性があるのかという部分を表現しています。例えば W を0とするとモデル化誤差がないようなシステムを表現することができます。この情報的不確かさ表現はノミナルモデルに対する相対的な変動を表すモデルとなっています。それでは、過方的不確かさ表現について説明します。この表現はロボ ロバスト制御においてよく使われる表現であり、P をノミナルモデル、交渉値として、W を安定な伝達関数、これは固定の伝達関数です。で、デルタを大きさが誘拐で安定な伝達関数の集合として与えています。この伝達関数は大きさが1未満、えっと、1位か、2位の周波数で1位かというような特性を持った任意の伝達関数の集合を表しています。それによって制御対象全体の空間も まあ、ゆ、ゆな集合を持った形で表現することができます。そしてこの表現を使うことによって、この W の大きさを様々に変えることによって、モデルの不確かさの大きさを表現することができます、例えば W を0とすると、ノミナルモデルとして、モデル化誤差がないようなモデルを表現することになります。この可法的不確かさ表現は、ノミナルモデルに対する絶対的な変動を表すモデルとなっています。それでは、スモールゲイン定理について説明します。ここでは、P および C をのシステムについてフィーードバックループを考えますここでシステム P 及びシステム C がそれぞれ LP 安定であるとします。この LP 安定っていうのは L1 や L2、l インフィニティなどがま含まれます。そしてこの P の LP ゲインを ガンマ P の、えー、このような形で与え、C の LP ゲインをこのように与えたとき、それらの積が1未満というのが、このフィードバック系が安定であるための十分条件となります。ここで、例えば L2 ゲインのケースを見てみましょう。P の L2 ゲインと C の L2 ゲインの積が1未満というのは、ナイキスト線図で考えたときに、この半径が1の円の内側にナイキスト線図が入るということを意味しています。 今 P と C はそれぞれ安定ですので、マイナス1を囲まずにナイキスト線図が描かれることになり、これによってナイキストの安定判別法から安定性が言えています。スモールゲイン定理はこれが LP ゲインの場合について成り立つような定理であり、ゲインに関する条件を示しています。スモールゲイン条件はロバスト安定解析などで利用されます。 それではシステムのポリトープ表現について説明したいと思います。制御対象が x. イコール ax プラス bu と与えられているとき、このシステムの不確かさを表現する方法としてポリトープ表現があります。ここでラムダ i という係数、正の係数の和を1というふうにします。相和を1というふうにします。その上でこの係数ラムダ i を用いて、さらに a i, bi というパラメータ行列を設定します。そして、a 行列をラムダ i かける ai の3面ションを取った形、b 行列をラムダ i と bi の3面ションを取った形と考えます。これによって様々なラムダ i に対してシステムの特性を 特徴付けるというこの AIBI のことを単点行列とも言います。そして、例えばこのようなリアプノフ方程式を考えたとき、仮に共通のリアプノフ行列 P というものを用いて QI と P が制定となるような式を求めることができたとします。そしてそれを任意の I について求めることができたとしますと、これによって様々な不確かさを含んだ A について システムの安定性をこのように言うことが言えます。このようにシステムのポリトープ表現は LMI などとの親和性も高く有用な表現になっています。それでは。 h 無限大ノルムについて説明します。まず、伝達関数 gs が与えられている場合を考えます。ここで、この伝達関数 gs に対して、h 無限大ノルムはこのような形で与えられます。これが伝達関数のゲイン線図となっています。このゲイン線図における最大の振幅となるような点での振幅のことを h 無限大ノルムというふうに言います。この h 無限大ノルムはロバスト制御でよく用いられる 指標になっています。マトラボの関数としては、ヒンフノルムという関数を使えば一発で値が求まります。それでは、H2 ノルムについて説明します。ここでは伝達関数 G が与えられているものとします。H2 ノルムは周波数応答の原因の事情面積を考え、その平方根を取ったものになります。また、パーシバルの定理という定理を使ってやると、G のインパルス応答の事情面積の平方根と等しくなります。 この H2 ノルムは、マトラボの関数 H2 ノルムを用いることで簡単に求めることができます。それでは、二次形式関数と制定行列について説明をしていきます。ここでは変数 x1 から xn までの n 個の変数と、係数 aij イコール aji を満たす定係数を考えます。 これらを用いて、X の二次形式の関数というのはこのような形で与えられます。ここでは、定係数 ×X の i×Xj、それぞれの要素ごとの積が、と書けられているものがあります。そしてこれは、適当な行列を 設定してやると、x という xi を縦に並べたベクトルを考えて、それの点値 ×a×x という形で書き表すこともできます。ここで a は正方行列であり、aij イコール aji を満たすことから対象行列でもあります。そして、2意の x に対して、x の点値 ×a×x が、 正の値を取るといった場合、このような行列、性質を満たす行列のことを、制定行列というふうに呼びます。仮にここが、 ゼロ以上とととといいう形になっているとするすすこれを反正定行列と言いますそれでは、えー、リアップノフ方程式について説明します。連続時間の状態方程式に入力 U を0としたものがこちらに与えられているものです。で離、離散時間の場合にはこのような表現になります。そして、リアップノフ方程式はこのような形で与えられています。今、A は正方行列で、P および Q も正方行列となっています。で、仮にこの上の式を満たすような、定の、P と q が存在すればこのシステムは全金安定であるということが言えます離散系の場合にはこの 方程式がリアプの方程式となります。今少し連続時間系の場合で説明をします。この x.px というものをリアプのフ関数としてやると、この値は任意の x に対して正の値を取ります。そしてこの正の値を取るリアプのフ関数が時間の発展とともに単調に減少することを示せば、全近安定であることが示せます。で、具体的にこのリアプの方程式を満たすことによって、今 Q が制定ですので、Q を 右辺に移行してやると、マイナス9となり、で、えっと、a.p プラス pa は不定ということになります。そのことから2意の x に対して、x のリアプの負関数の時間微分がマイナスの値を取るということが言えますので、そこから安定性が示せます。リアプの方程式の場合は差分の形式になりますが、同様の議論で全権安定性を示すことができます。 加速度制限フィルターについて説明をしたいと思います。フィルターの構造はこのようになっています。このフィルターでは、もし入力信号が加速度の制約を満たすのであれば、その信号をそのまま出力し、もし信号の制約を満たしていない場合には、満たす信号の範囲内で、できるだけこの元の入力に近いような信号を u アスターとして出力するようなフィルターになります。で具体的なフィルター構成ですが、 これは入力 U の2回微分、近似微分ですが2回微分を行っています。で、2回微分を行うと加速度の成分が出てきますので、それに法和関数を通し、それを2回積分して出力するという構造になっています。これが仮に入力の制限、加速度制限を満たしている場合には法和にはかかることがありませんので、2回微分して2回積分したものが出力されるという形になります。その一方で、 仮にこの制約を満たしていない場合は法案にかかるため、この信号とこちらから出てくる入力 U の、まあ、ほとんど1全てを通過する信号を通した信号のこの差分を取って、この差分の値が0でなくなりますので、それがフィードバックされてこちらに加味されると。そのような構造になっています。でこちらが入力としてステップを入れた場合です。ステップ信号では、 初期時刻で加速度制限を、まあ、満たすっていうのはできません。初期時刻で無限大の加速度になりますので、すごく大きな値になるんですが、加速度制限として1という値を制約した、制約として与えた場合の応答波形をこのように示しています。この黒が入力で、 赤が出力になっていて、それぞれ加速度制限を満たす範囲で、えっ、ー、と、ステップに追従するような応答波形、U に近いような応答波形が得られていることがわかります。それでは、有限制定制御について説明したいと思います。今回は、離散時間の場合の有限制定制御です。離散時間システムの表現として、例えば入力 U イコールマイナス KX というフィードバックを施した場合、このような自律形が得られます。 この自立系についてシステムが全勤安定となるためには局が全て単円内にあるということが必要になります。その一方で有限時間で全ての状態をゼロに持っていく。 そのような制御を施すことが有限制定になります。で具体的に有限制定を行うためには、A-BK の極が全て0であるというのが条件になります。そのような例としては、例えばこのような行列やこのような行列などが挙げられます。これによって有限ステップで状態が全て0になり、有限制定が実現できます。 それでは有限制定制御のパート2として連続時間の有限制定制御について説明します。ここでは出力信号 YT を有限時間で制定させる方法について考えます。 この信号 yt のラプラス変換を ys として、その出力が有限時間 l で制定するためにどうするかということについて考えていきましょう。ここでまず最初のステップとして、この gs に無駄時間を持たせるということを考えます。具体的には無駄時間のない g1 という一つ目の項と g2 に無駄時間 e のマイナス ls を含むそういう項を構成します。そして gs の分母多項式は g1、g2 ともに ds というふうに共通の ものを持つようにしますその上で、ys と目標値である rs の差を取ってやって、その上で、分母多項式の根である、えー、極と分子多項式の根である0点が一致するように、すなわち、分母多項式の根をすべて分子多項式の根でと持つように、うまく係数 n1、n2 を設定してやればいいと。それが連続時間での有限制定制御の基本的なアイディアになります。それでは 有有限限制制定定御御のののパート3ととししてて非線形の場合の有限制定制御についいい説明したいと思いますここで簡単のため状態方程式において X はスカーラーと考えます。この時、このような式 X、X ドットイコール X の符号にマイナスをつけたものとルート X の積、このような式を満たすように入力 U を求めてやれば、その結果として解はこのようになります。X が T の2次関数の形でこのような 形となり、時刻 t0 という値で0に収束します。そしてこの t0 の値というのは、この状態の初期値である x0 の絶対値をとって、それにルートをとったものが、この t0 を決めるものになります。これは一時の場合ですが、より工事の場合でも、制御リアップの負関数に基づいた議論で、この有限制定制御を行う方法が展開されています。それでは、アンチワインドアップ保証金について説明します。 アンチワインドアップ保証器は制御対象に入力の法和がある場合に用いる保証器です。このように制御系を構成したとき、仮に入力の法和にかからないような範囲の入力がコントローラーの指令値として与えられた場合は制御系がうまく機能することになります。その一方で制御入力が入力の制限を大幅に超えるような場合、その結果として 応答性能が大幅に劣化するような場合があります。そのことをワインドアップ現象というふうに言います。アンチワインドアップ機構というのは、この飽和の部分で制御機が生成した入力と実際に制御対象に印加される入力の差をフィードバックすることで保証するという保証機となります。この時、アンチワインドアップ機構によって生成される信号は、飽和にかからない部分では、 ゼロとなり法案にかかったときに信号が発生するため法案にかからない範囲ではこの機構が全く制御系に影響を与えないという特徴がありますでは無駄時間について説明をしたいと思います無駄時間は プロセス系などのモデル化を行った際に無駄時間を含むシステムとして表現されることが多くあります。で具体的に入力無駄時間系と呼ばれるシステムの伝達関数及び状態方程式をそれぞれ見ていきます。まずは状態方程式として見たとき、状態方程式はこのような表現になります。制御対象へは時刻 t での入力ではなく、そこから L 秒遅れた L 秒前の時刻の入力が印加され、 それが出力に反映されるという形として表されます。そしてこのシステムを伝達関数で表現した場合にはこのような形になり、有利伝達関数と e のマイナス ls の積の形で表現されます。通常設計の場合にこのような無限次元の項が出てくると都合が悪いので、無駄時間を禁じします。禁じの手法としてはパデ禁じが有名で、他にもラゲール禁じなどが挙げられます。 また、無駄時間を含むシステムをフィードバックすると、無限個の極が現れることから、スミス法や IMC などの手法では、無駄時間の影響が分母側に出てこないようにうまく制御されています。それでは、状態予測制御について説明します。状態予測制御は、入力無駄時間を含むシステムに有効な制御手法です。入力無駄時間を持っていると、制御対象の状態にその入力の影響が現れるまで、L 秒間は、えっと、影響が現れます。 そのため状態フィードバックは困難になります。そこで入力に印加されるまでに L 秒遅れが生じる分を予測してフィードバック入力を生成し制御対象に印加する。これによってこの内部のシステムでは状態フィードバック、通常の線形実負変システムの状態フィードバックと同等の効果を得ようとするのが状態予測制御になります。で具体的な状態の予測値は状態の現在の時刻の値に時間発展させたものと入力の 現在の時刻の入力から l 秒を遡った入力までを利用することによってこの状態の予測値を生成することになります。それでは並列フィードフォワード保証について説明したいと思います。制御対象が不安定ゼロ点を持っているなど制御しにくいようなケースについて並列に フィルター F を配置することによって、見かけ上の入出力特性に不安定ゼロ点の影響が出ないような形として考えるというのが並列フィードフォワード保償になります。この時、P と F を足したものを制御対象とみなして制御するため、実際の制御対象の応答がどうなるかという部分は F に依存してくることになります。ただし、このような並列フィードフォワード保償を行うことによって、 最小位相伝達関数になることから、すごく扱いやすい系として制御系を構成することができます。